迷子のお知らせをいたしますハピタプル星からお越しの眠いふわりだよリリアリティ祝2回目今回も5分だけの配信だけど今回はギフトを送れないのでコメントの方はよろしくお願いします。えー、前回ですね「マシュマロ」を読ませていただいたんですけどあの、ふわり緊張で慌てて結構忙しくなっちゃったから。 今回は一つ一つ丁寧に答えていこうと思います前回の配信面白かったです体を動かすの得意なんですかダンスとか見てみたいです了解それではミュージックスタート 「パーティーが始まる空の下、友達になりたいならいいことおしえちゃおう」「はすよりむ